あなんで僕あんなこと言っちゃったんだろうお疲れ様ですわ今日のライブも大成功でしたわねみんなぶち上がってたねオタクのいいところが出てたって思う皆さんの熱烈なコールもいただけましたしリアムさんも していましたわ。ありがとう。今日の僕は割と頑張った。ご褒美に餃子買っていこうかな。餃子パーティー。まあ素敵ですわね。うちのメイドにも餃子を焼くのがとても得意な人がいますのよ。メイドさんに焼いてもらえると。 僕は自分で焼いて自分で食べるだけだから時々虚しくなるんだよねパーティーなのにリアムさんだけですのリアムちゃん家の餃子パーティーは基本ソロだよ最近はたまに P 様とか他のみんなも来るけどでしたら私も呼んでくださいまし日を改めて一緒に今日のライブの ボクんちにえっ、ー、リアムさんがよろしければぜひいいよいいよぜんぜんオッケー、うん、じゃあこんどのおやすみはリアムちゃんちに集合ねというわけで今日はももかちゃんが来るのですしかもお泊まりはあ 現実か、これうん、現実だないや冷静になったらすごいのバカもうたすからない 今日はよろしくお願いしますわ。お、おーずご、ごめんねこんな見苦しいクズの住処に招待しちゃってまあ、このお部屋ははい、この世の吐きだめでごめんなさい何もかも僕がクズでジャコなのが悪いんで 素敵なお部屋ですわねえ、賑やか可愛らしいぬいぐるみに色とりどりのグッズ<笑>リアムさんのお人柄を形にしたようで楽しい気分になりますも、も桃もかてぃんでも、餃子の脂が跳ねたりしたら大変ですわね の前に少しお片付けをしましょうか私も手伝いますわあ分かった一緒にお片付けする、やうこのぬいぐるみはニシキアナゴですわねアリスさんも似たようなぬいぐるみを持っていましたわお気に入りだそうですな わかる。いいよね。アナゴ抱きしめてると壊れかけのメンタルにスーッと効くし。そうですわ。では私も失礼して。ぎゅー！あー、ぬいぐるみを抱きしめる。モモカちゃんここは楽園か？ リアムさんは本当に餃子を焼くのがお上手ですのねうっとりしてしまうくらいに美味しそうそう僕すごい僕偉いうちのメイドに見せたらきっと驚きますわ私も認める餃子名人ですわねももかちゃんの公認 ありがとうございます。ありがとうございます、うん。失礼。もう遅い時間ですし、そろそろお休みしましょうか。そうだね、寝よね。僕こんな早い時間に寝るのすっごい久しぶりだけど。 夜更かしはいけませんわ規則正しい生活もレディーの務めですのよそんなレディ僕もなれるのなって リアムさんったら、私リアムさんよりもずっと年下ですのよ分かってるダメなライン超えちゃった ありましたわ今は代わりに私がリアムさんに優しくしてあげます。<笑>安心していてくださいまし。